真ん中ぐらいもうちょっと前にも う, もうちょい前は い, はいもうちょい後ろかなもうちょい後ろかなもうちょい後ろ ちょっとだけ、十センチぐらい、はい。はい、いいよ。よろしくお願いはます。<笑>すごい、本当に。よかったな、そんなに手に。<笑> どうやって動かすんですねすごいどうなの パンどのくらいい重さああるんですすかかなりりがとうござまありがとうございます。 うわ<笑><笑>指が 入, ってった入れて、うん、コロコロって転がしてくれるのおお。 でてる。 まあ鍵かけなかったら頭がいっぱい動いてるから<笑><笑><笑>。 明日お願いします<笑>じゃあもう閉めよっか、はい、<笑>緊張の顔だ<笑> とまは<笑>い、いたからるるよ、よ、よ、よよめめめななももうう終わい<笑>ありままし ん, の 大, そうかなたんの大丈夫。 入るだけそそうそうううあありりががととねねっって心かから叫んで二人よたございますありがとうございます。 いいよ来てから行こう大変なことになっちゃうお、っ来たきたー最高<笑>最高だぜ<笑>おならでサインをこちらに見つけるからじたぜ<笑>最高だぜ<笑> す<の声>いませ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ん。 落ち着いてきた危ない。 見てていいよ、うん、朝早いよ早しね今日もるうんるよ、うん、る久々の飯から帰るのにまる完成ですえらい。 ま、た来たかももしししれれないですこれ、ま、たてもいいでうん。 じゃあいきますよ。はい、せーの せーのあ行きま す, ー行きます い, ー い, い、はい、う行きまっすすぐ行きません。はいい 頑張、まあ、れそ、ひまわりでここまでひとつ入れてはいけない。<笑><笑><笑><笑> えと、ちょっとちょっと。 すはい。はい ドライブそうそういやもう通りやからからのスタートですよ。 はいはい。 大丈夫です。ありがとうございます。<笑>はい、あっちで合流しようか、はい。あのー、そうそう、駐車場の方で。駐車場の方で、もう一回すいません。今何時。 氷巻くのと、カタカタ直すのと、はい、お願いします、はい、なるべく安静安静に決<笑>、えー、まりが動かないように対応をしてほしい、はい、あトイレ行くまでになでも落ちるのがあるのなあー、来ないで ランチで南ジタビーチランドさん出発しました。トラックス運転手さんがこんなんつけてくれてます。<笑>中が見れます。 <笑>じゃあこっちで行って、はい、お願いしますお、お、行 っ, 行ってる、絶対入ってるこれ今シーパラに入ってる<笑>駐車場シーパラ帰ってきたんじゃない今買ーテンだよ<笑>こっちがあっいや、左着いた無事に着いたよ。頑張りました はーいおかえりいいタイミングで帰ってきたかもなあの暑い暑い日じゃなくて。飛んゃ<笑> 荷物しか映らへ、はいはい、ん。あ、来た。あ、帰りなさーい。うわー。覚えてる。おあい<笑>薄いな、反応。いいじゃん。帰り。なんか黒くなったね。<笑> いいじいちゃん。 すごい<笑>青の軍団が強いで、ね、す。 次の会は 入りますはいオッケー入ったはいさな、はい、さん、入りますあうち、あうち何時に定時を出すかだけ考えていてほしい、はい、はい、何時に定時を出すかだけ考えてほしいはいあーい、おうちおうちは い, はい、到着 な<笑><笑><笑><笑>んか感触が悪いなとかそういうことです 誰誰が刺したんやの<笑><笑>そう頑張れ。 いただきます。いい この見たままの向きにある。普、う、段、んうん。はい。そ こ, こは朝朝にね。怖そうん。押しました、うん。はい。あった。あと一秒ぐらいぐらい。いや遅いか。普通ですかね。うん、でも最後の方止まるかもしれないです。頑張れ。五六。五六。 いまいちな<笑> だからどう一人先に帰れるかも。 はい。えー、頑張れ分立ておいま、ねうんいいはい、ます、ね、あこれでれます、はいね、お願いしますすいいじゃんもちゃゃ<笑>、はい、ゃあちちんんんん帰帰りり はい、オッケー。